ダブルウィッシュ本来 モンギロン、モッチャンハイミンや、0ィバウロイ、サード、モイグ c モアベ、デジョイ、バイオラ、シバン、コンボトイ、シスケモア、コンボナイ、コンボナイラ、チフィ、ハイチャンチームや、ディバウド、ジョステ、カムダイ、マッサン、モアベ、ディ、クイッ ーちょってみようぜ楽久々の久々本当もう何年三り3年ぶりぐらいえっつらがう<笑> <笑><笑>で俺ね前来た時ね あ, のあそこが入れんかったよあの工事中でプ ー, ールのとこああねそうあっけるかなでもこれよ日本ではねそう有名な写真家の方が、えー、機械遺産として紹介した世界遺産ならぬ機械遺産そだけどもうの人個人のそうだ、まあ、ね, ねそうそうそう認定ってことでね、うん、ネーミングというかチャオガちゃ <笑>ほらうー笑っとるここれですよ飯のところ閉ままていいいいいいいやいやいやいや<笑><い>や時時間間今だけんういうことでしょ納得いきませも先輩納得いかないだろ。 コロナ開けた言うても、まだまだ、そうそうそう、人の動きっていうの、でも俺、日曜日かなんか通ったよ、この前、ああ結構人いたよ。いや、やっぱね、このさ、もう、うん、オブジェとかに、俺らちょっと慣れとるけど、うん、やっぱ、漏れえよね、初見の人見たら、これ、ないもん、世界、どこ見ても、そうないよ。 めめちゃめちゃゃ普通だけどなどねよく見るよ熊本動植物園なかったっけいない熊本動植物園動物と植物しかないオブじゃなかったこういうねちょっとこうお寺というかお参りするような場所もねちゃんとあるけど い,、ね、いやコンボでプール入れたやんえぶっちゃけこれだけで も, も1500円ぐらいの価値あるぞこれ こっっちはだって流れるプールあるしあのドラゴンのやつもウォータースライダーでしょあそこからこう流れていく道はええー、やんすごいよ今本当南国って感じあこの絵の感じがあ南国南国あの風見たらめっちゃ涼しいわうんでも、まあ、水, 水が多いよね、風も涼しい休憩場使えるやんえ結構な、うん、めっちゃミスある いや、狛犬だらけここがしょ、日本の狛犬の先祖でしょ、これがででかすぎるすごいよだってお前の身長がさ、三メーター80でしょ3メーター8ってなったらもうこれ靴よいや も, もう進撃の巨人とかの話になってくるよ出てくるな、はあ これなのののかもしれん進撃の巨人のそのモデルなるほどね。なるほどねじゃないだろ絶対。日本の皆さんも何か心打たれるんじゃないでしょうか。だってお前今あ の, あの人みたいな顔になってるあ の, あの石投げてくる知恵の巨人にゃ<笑>、ねねうん。今はそんな顔してるよ。 で最終回してしまったんだい続いて欲しかった<笑>ええ？泣いてるやんやばい泣いてるあいつぶんじゃない蜂男になって帰ってきてる思ってる以上にビビった結構暗くな い, い暗い。めっちゃ暗くてしかもそのオブジェがさ 結構顔とかがリアルに露骨にパカーンって割れたりとかまず、あ、入ってみて見てほしいけどネタバレそネタバレになるけんね俺は全部言いたくないけどどこがパカーンって割れるのかとかぜひ見に来てほしいじゃあ行こううちの娘とかだったら多分ダメだと思うもう動けない動けん動けんへー、うん、来た結局ここがメインみたいなところあるよそうね水田公園といえばワニワニといえば 割りつりでしょ。もう今二個目でいけただろ。割<笑><笑>りつい、割りつい。あれ、俺。<笑> ち, ょ<っ><笑>ちょっと待って。変な現象。俺ないわ。落とした。まるまる入れチケット全部落としました。落としてるやんあいつ。なんなんやん。 ワニがねこんな近くにいるんですよ。ううも一回五千 見つけた。<音楽> <laughs> <ケ dentro><笑> 普通にこいこたいいいいいっっぱぱやいいいっぱ来来た来たこつよ来たよえいや絶対釣れ絶対釣れる痛い 悔しいからい、その攻めて、編集で、どうにかそれだ。飛べっ行きたい惜しかった惜しかったぞ惜しかった結構もうだって、半分ぐらい、陸まで上がってね。もうここまで行けたら、行ってた。<笑>もうゴムゴムのガードリングで行けてた、というところまで。急に、急に素手で戦う話してるよ。<笑>行けたよしよしよし。 おし、惜しかった。オッケー。え、三五六で、三五六。ーーーーうん。二三。二三。二三。ここね、前ね、でっかいドクターフィッシュがおる場所だったんよ。え？けど今ちょっと全然いないというか、もう多分全然機能してない。めっちゃちっちゃ い, い。おるおる。何？あそこおる。 めっちゃでかいやばいやばいやばいやばいもうドクターフィッシュの域超えてきてる通常のちょこちょこ泳いでるのもまあちょっとでかいなって思うけどえいやいやこれはちっちゃいんだよ、うん、俺前来た時はたい7 8センチてまあでかいよ日本よりでかいけどいやいいじゃんあ動いたよ結構怖いよ うわっ<笑>怖さ感じるには早すぎる、ね、っまだ怖い<笑>ほぼお父さんと全然一緒だから<笑>いや久々来てねど う, どうやら2年ぶりなんでしょうちょうど年ちょうど2年ぶりあの、うん、前来た時はねウォンさんと来た時は、ね、に感じた時はあのやっぱね修理してるところ多かったんやその時そうそうそう、うん ウォーターパータパク、うん、あそこがやっぱ一番良かったな持ってくりゃよかったと思ったてうか水着普通になんか売ってったしそうかあそこで買えばいいよねだって そ,、まあねね、そうそうそうそうまあ俺らのコンボにね全部ついてるわけじゃないけどそうね、うん、まあでも別に追加でさその何買い足すこともできるじゃん、うん、そうそうそう そ, うそれもできるしあのー、ね遊びのダーツのやつ だ、うん、お金払えばできるところも他にもあるし、うん、いやいいんじゃない29万の安いんじゃないリアルにそうねあまあまあプールだけでもだいぶ勝ちたからもう全然あの子供と一緒に来て家族連れで遊ぶのはありかなすごい機械さんここから眺めで見えるやん結構怖いわ え、えお前コショ所 だ, だけ結構怖い今まさにてっぺんに来ましたが水天公園の天下を取りましたので皆さんもぜひ天下を取りに来てください1500円でこんだけ楽しめるのは水天だけぜひい<笑>けそれではまた次回はお会いしましょうさよならー 「こと、もどもやないか